中井正宏、お付き合いがあるんですけど、人気を笑いコンビへの不満ぶっちやけ、僕は多分忘れません。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。タレントの中井正宏、50、が9日放送のテレビ朝日、証言者バラエティ、あんたをマン。 火曜5 1 4十五に VTR 出演。マックのお笑いコンビ、アンタッチャブルへの不満をぶちまける一幕があった。この日の番組では、タレントの石原良純を特集し、中井は伊佐を知る人物として VTR に登場。インタビューの最後には、アンタッチャブルいるんですか、と言いたいことがあると切り出した。中井が体調を崩し、休養していた際には、 僕お友達がそんな多いわけではないんですけど、としながらも過去の番組で共演し連絡先を交換した芸能人などからは体調を心配する連絡があったというが、唯一僕、この連絡先を知っているアドレスの中でコンビの両方から何の連絡もなかったのはアンタッチャブルだけです。とぶっちやけた。 この発言にスタジオのマック、サンドウィッチマン、伊達美きが、ええー、あんなに一緒に仕事してんのに、と驚いた様子で語ると、アンタッチャブル、山崎ひろなりは、うん、あえてね、と話してみせた。中井は、アンタッチャブルだけ、お付き合いあるんですけれども、 例えばサンドのお二人はお付き合いあるけれども、二人とも連絡先知らないので、それはしょうがないと思うんですけど、どっちかが知ってて、どっちかの入ってて、連絡がなかったのは、アンタッチャブルだけです、と強調。びっくりしました。でも、いろいろスタンスがあるんで、と仲が良いからこその意地りだったが、最後には画面に向かって、アンタッチャブル、僕は多分忘れません。 この VTR が終わると、山崎、相方の柴田秀次は申し訳ございません。と、嫌らあやまり。だてが、ひどくないですか何で連絡しないんですかと尋ねると、柴田は、心配してたんだけど、中井の連絡先を知っている、山崎さんがどうやら、と話を振り、山崎は、いや、あの、しない方がいい、かなと思って、 煩わせるかな、みたいな、大変な時期だから、そんな中でもっていう。そしたらね、私だけだったみたい、と苦笑いした。それでも中井から愛のいじりを受けたことに、前向きに私は捉える。もう脳裏にタトゥーみたいに入ってるわけでしょう、と発言。柴田は、万が一次なんかあったら本当に連絡してちょうだいよ、と念押ししていた。